それでは、この FFT の計算例をちょっと出してみましたので、実際にこう見ていきましょう。ここでは、AX として3次の多項式、係数は4つあります。それと、あ と, うんと、まあ、オメガの4ですね。えー、と1の、えー、と原子4乗根ですね。これに対して、このオメガ4の0乗、1乗、2乗、3乗をそれぞれ計算した 値です、ね、を求めることにしましまょう一応先に答えを書いておきますとその、えっと、1の、えっと、4条項ですね一の4条根四つの4条項を代入した値というのはその ax の係数を使って、まあ、こういう形で表せるということを覚えておいてでこれをいかに求めるかということをこれから見ていきたいと思いますでまず最初にその FFT のアルゴリズムに入力しますのは 次、えっとまあ、数の指数が2でそれから1の原子根が、えっと、原子1の原子4乗根それから多項式は AX なわけですねでそれに対してまずその多項式 AX をその奇数字の項と偶数字の項に分けましてで、えっと、偶数字の項は A0X 奇数字の項は A1X というふうに置きますでここで まあ、FFT を再起呼び出しすることにしまして、でまずはこの AX の偶数字の項に対して、この1の原子2乗根 を, を使ったこの FFT を呼び出す。で、これが 2, あの、まあ、2式になるわけですね。あ括弧2になるわけですね。それからあともう一つは、えー、と A の奇数字の項に対して、1の原子2乗根を使ったこの FFT を計算するというのは括弧三3の。 処理になりますでえっと2の処理なんですけれどもここではその、えー、と2次の多項式に対すると1の原子二乗根を使った FFT ですのでこ の, あの多項式を、えーあえー、とさらに、えー、と分けていきますとこの A0 の x 二乗というのが今あの1次の多次の えー、多項式ですので、えー、とこれをこうさらに分けていく と, と定数項とまあ一次の多項式の係数になるわけです。でこれを使ってさらにこの FFT を呼び出す と,、えー、とここの段階ではもうあの こ, のこの多項式にですねあの原子項を代入した値というのはこの係数を使って決まってきますので、まあ、これを使って そのこの段階での x0 とか x0 の値がまず求まってきます。で、えー、と3番目のステップです、カッコ3もですね、カッコ3の、えー、と A と A0 の, その奇数字の項を使った計算も同じようにして、えー、さらに再帰的にこの FFT を呼び出すことで、あの係数があの決まります。 でえー、と今 の, あの 2, 2つの再帰、ね、的な FFT の呼び出しによってとまずこの、まあ、途中の結果がこんなふうに値が出てくるわけですね、まあ、こんなふうに出てきますで今度はこれを使ってその、えー、と4つの原子根を代入したあの値の評価を行います、えー、とまず最初に、えー、と x0 としてはこの前のシートで出た y0 と z0 の和で、これがその a にその1の原子4乗根を代入した値となります。それから x2 としてはこの y0 から z0 を引いた値で、これがあの a にオメガ4の2乗代入した値ということで、えっ、ー、とこの1の4乗根に対するその上半平面の2つの他項あの値を代入した結果というのは出ました。 あとは、下半分の2つの原子根を代入した値というのは、こちらにありますように、x1 として、こういう複素数になります。それから、あこちらのここ、x2 じゃなくて、x3 だったはずなんですけれども、この x3 としては、やはりこういった形の複素数が出てくるというわけです。 ここまでいいでしょうか、えー、と今のようにしてですね理ー風流変換によるそのあの原子根の代入をですねあの FFT で効率化できるという話をまずしましたで次にその逆変換のことをちょっと考えたいと思います逆変換というのはその、まあ、今考えているのはその畳み込み積を行った関数表現から その 元, のです元のというかその本来求めるべきその多項式の積の係数表現を求めるっていうステップなんですけれどもでえと今ですねその係数表現から関数表現へ の, の変換をですねえとまあ1の原子 N 条根を使って で表しますと、まあまあこういう形でこう表されたわけです。えー、先ほどのようにその係数表現、係数のベクトルにあのファンデルモンド行列を左からかけることで、まあ関数表現がこう得られたわけです。で、えっ、ー、ともしその今のですね、あここの行列を v と置きましたけれども、この v の逆行列が見つかれば、この あの逆入れ変換っていうのはあのこの V の逆行列を使ってまあこういう形で表されるわけなんですね。でところがとこの W という行列をですねこういう形で置きます先ほどのその1の原子 N 条根のですね2枚2つ前のスライドと見比べてもらうと分かると思うんですが1の原子 N 条根を代入した行列に対して こののの原子 N 条根の逆元をこう持ってくるんですねで逆減のべき乗を持ってくるという形でこう W という行列を作ると、えっと、実は、えっと、今日の授業の最初の方であの紹介した相和の古代というのを使うとこの W というのはうんとこの V のさっき見せました行列 V の逆行列の定数倍であるとになることがわかります。 省略時間の都合で証明は省略しますので、この辺は各自で確かめておいてください。ということで、えー、と実はその、まあ、この V の逆行列というのが、えー、W の n 分の1倍という形で表せます。でそれから、さらにですね、この、えー、とオメガ n というのがあの1の原子 n 条根ですので、えー、実はこのオメガ n の逆数というのは、あのオメガ n の n-1 乗なんですけれども、これをまた1の原子 n 乗根であることが分かります。で、このことから、そのリサフリー逆変換というのは、実はリサフリー変換で計算できることが言えます。で、ただし、何を代入すればいいかというと、その、まあ、e はこれ、あの2のべきですから、一緒ですね。それから、このオメガ入れ、リサフリー変換の時に、そのオメガを入れたところに、 えー、っとオメガに、えー、ですね、えーっと。1の原子 N 条項を入れたところに、えーっと、1の原子 N 条項の逆数を代入します。それから、えー、この BX っていう、あのーえーっと K、この多項式ですね。この多項式は何代入すればいいかっていうと、まあ、こういう多項式なんですが、この BN-1 から B0 というのはどこから取ってきたかというと、えー、っとこれ、理算風流変換のステップであの得られた、この関数値ですね。 この関数値をからあの多項式を作ってで、まあ、それをこう理算逆不利変換理算不利変換にもう一回代入しなさいとあの使いなさいということで、えー、とこの理算、えー、不利変換を行うことで実はあの離散逆不利変換を行うことが可能になりますここまでいいでしょうか、えー、それではあの ここまでですね、FFT およびその、の FFT の紹介と、それから、えー、と DFT、インバース DFT を FFT を使って行うという話をしましたので、この FFT の計算量評価をしたいと思います。で、えっ、ー、と、まあ、主な主張は次の定理にまとめられております。えっと、まあ、オメガ N が1の原子 N 条根のときに、その次数、 えー、n イコール2の以、e、上未満の多項式に対する FFT の計算量は、えー、とオーダーの n ログ n であるというのがまあ主張ですで一応ここからその証明の概略をですねあの紹介したいと思います、えー、とまずは Tn というのをその N 字未満の多項式、えー、と F に対する FFT の計算量というふうにおきましてで、まあ、あのもしこの多項式 F が1の時には定数でありまして評価する必要はありませんので あ の, T の位置はゼロといいううふうに置いておきますで、この FFT の計算量に関わる部分をその FFT のアルゴリズムから、えっと、順番に、えっと、見ていきますと、えっと、FFT の最初のステップですね前半のステップを見ていってまずその FFT の再帰的な呼び出しをしている部分に着目します。そうしますと このステップ4とステップ5で、その与えられた多項式のまあ奇数字の部分、空数字の部分、それぞれに対してあの FFT の再帰的な呼び出しをしますが、ここでのその次数というのは、それぞれ、あの、与えられたその多項式の次数の半分になっておりますので、その FFT の計算量っていうのは、まあ、それぞれ t の2分の n ということになります。で次に、後半の部分の、あの、実際に値を評価する計算なんですけれども、 ここではステップ7でフォア分でループが続いていましてこのループは2分の n 回繰り返されることになっていますでこの2分の n 回のループの中で行われている計算なんですがまずこの a の部分はこれ上半平面の値の計算でここでは加算が1回とそれから乗算が1回行われております で次に、この B の部分は、この、半平面の部分の計算で、ここも加算1回、乗算1回というふうに、計算が行われております。で、えっ、ー、と、最後に、えっ、ー、と、この U の部分ですね、この計算のところで、まあ、乗算が1回と行われていると、行われているということで、えー、とここまでの計算量をまとめますと、この Tn が、 えー、と2倍の t の2分の n プラス 5, の5倍のえと2分の n ということですので、まあ、もう少しまとめるとこれが2倍の t のえと2分の n とあのオーダーの2分の n という形でまとめられます。であとはこれをですねその再帰的に計算量を整理していきますと最終的にはですねあ今 n は2の e 乗ということで代入してましたけれども こういうことでどんどんどんどんあの遡っていきますと最終的な計算量は2の e 乗かける t の1プラス e るオーダーの2の e-1 乗ということになりまして最初の計算量の見積もりの時に t の1は0ということにしましたのでこの項だけが残ってその計算量の見積もりの評価っていうのは e る2の e 乗のオーダーということであとはその あのこの e の部分を n で表してオーダーの n ログ n ということで計算量が得られます。こでこでいいでしょうか